ということでね、続いてパート3でございます。すいません。こんなに長くなるとは思わなかった。長丁場です。結構多かった。EX レッドキングでございます。これ2013年に発売されたんだけども、これはね、ライブサインがついてない分でございます。ちょっと録画時間が、容量がなくなってきたからね、早くやっておきます。次はね、ウルトラマンデッカに登場いたしました。第1話に、ね、登場した怪獣でございます。 こちらね、手が大きいっていうねバランスの悪い感じでございますねでも立ったりしてねた戦うわけでございますねそういうところ大好き<笑>さあ続いてはですねあーくそう引っかかってる続いてはゴルザでございますゴルザゴルザでございます目がね赤いんですね目が赤くてね こ, この500サイズになった方がねリアルに作られておりますね 前の18センチサイズはあまり好きじゃなかった。なんかね、リアル感がなかったんだよね。可愛い顔してたんだよね。このゴルザになってからね、好きですね。2013年にね、ゴルザが発売されて、その後ね、ファイヤーゴルザが発売されました。僕、ゴルザじゃなくて、ファイヤーゴルザの方が好きだからね。ファイヤーゴルザをね、購入いたしました。18センチの時は、箱に入 っ, た入ってるファイヤーゴルザが発売されてたもんね。未だに欲しいんだけど、も手に入ってない。 までに入ってない。1万円遅刻する。1万円以上なったもんね。前出た時に入札したんだけどもさ、1万円以上なったから買えなかった。中学、中学の時だからね。それからもまた出てないんですよ。早く出てと思うんだけど。続いてタイラントでございます、タイラント。 ね、おっきいサイズ、デラックスの後、ずっと発売されなかったんだけど、ね、このサイズでやっと発売されたというような形でございます。前の18センチのイランというよりね、えー、リアルな顔でねリアル、こうやってね、塗装とか、まあ、成形自体もね、リアルでしたもん、リアルで大好きでございます。前の18センチの分は昭和の時から成 形, 成形が変わってないらね、型が変わってなかったからねあ、もうちょっとリアルにすればいいのにってずっと思ってましたの、ね。 あまり前のタイラント好きじゃなかった。この500サイズになってからね、500シリーズになってからタイラントが好きになりました。装備の方はね、もともとタイラントは好きなんだけど、装備の方はこの500サイズになってから好きになりました。で、このタイラントは可愛らしい顔してます。犬みたいですね。犬みたいな顔してますね。大好きです。 さあ次はこちらでございます。これはウルトラマンメビウスのね、映画8兄弟だったよね。8兄弟の時にや初めてね、登場した怪獣でございます。パンドでございます。パンドのね、二股になっているバージョンでございます。これはね、500サイズになってから何回も発売されましたね。最初はウルトラマン銀河の時にね、出ましたね。その後再版でまた発売されました。再版の分でございます。ライブサインついてない。なん、なんの分でまた出たんだっけ<笑> ちょっと忘れた。オーブだったかな確か、オーブだったのかなさあ、続いてね、こちらでございます。グランドキングですね。金色のグランドキングでございます。これがね、最後、最後に出たグランドキングです。ずっとね、の人気に乗っかってね、グランドキングばっかり出してましたもんね。グランドキングシリーズずっと出してましたもんね。デラックス、最初デラックスばっかり出してたけども、売れなくなったから次、この500サイズでね、発売いたしましたけども。 あんまりねグランドキング人気があるからって売れるからってグランドキングばかりでしたらねあみんな飽きるからね人気なくなっちゃうんだよねおかげでね価値が下がっちゃったっていうようなねことでございますけどもんグランドキングのね価値が下がってしまったっていうようなねものでございます次はこれシルバーゴンでございますこ の, このサイズのねシルバーゴン大好きでございますねで中国ではねこのシルバーゴンにああ 赤, 赤っぽい色でねこう 線, 線描かれてるんですねその装備欲しいなと思っております今度買いたいなと思いますあこれライブサインの分ですねやったはいやったライブサインの分が入ってましたねあ、えー、ちなみにこのグランドキングね1 8ンチの分中国で売られておりますその代わりね偽物です偽物なんですけども売られております次はブラックキングでございます ブラックキンこれはね、ウルトラマン銀河の時のね、方でございますね。で、これはライブサインついてないので、再販四、四角のね、タグの時に発売されているブラックキングでございます。一時ね、ずっと発売されてたんだけど、再販、再販されてたけど、もうさすがに作られなくなったね。売れなくなったんでしょうね。さあ、次はこれ、私が言っていました、ファイヤーゴルドでございます。こちら、はい、ライブサインついてあります。ありがとうございます。 こ れ, をこれをね、一番に買いましたね。<笑>これを一番に買った。ビトラマンキング。いや、一番ではないけども。ただあ、ちょっと汚れてるし、ここ、ハゲてる。ハゲてるほら、ハゲてるよ。あこれじゃあ、あ多分ライブサイン使えないだろうね。<笑>次はメルバでございます。このサイズのメルバは僕は大好きでございますね。ただ、メルバー、いまだに人気ないね。 これライブサインついてない分ですね。再販の分でございます。売ればなんで価値がないんだろうね、こんなん。全然価値が上 が, 上がるどころか下がっていってる。ここ、次はコピーなんとか、コピーなんとかっていうね、1と2がありますよね、形。これ、これはどっちだっけ ?2 だよね、確か。うん 第2形ではないんだけども、2バージョン だ, だと思います。ウルトラマンね、ガイアの時に登場した怪獣でございます。あと2分しかない、容量が、容量がまずい。はい、こちら、これ、ウルトラマン X に登場したサイバー怪獣でございます。これもね、どんどんどんどん改造されてますね。こちらは、えー、と中国でね、18センチで発売されております、偽物です。 さあ続いてこちらウルトラマン映画でウルトラマンのねオーブの映画で登場した怪獣でございますウルトラマン55周年の時のね文でございますねオーブ違うかそれこれこれは赤いバージョンでございますねこれは再販の文ですデラックスサイズからね500サイズでも販売されるようになったっていうね文でございますこれもね500サイズで販売されましたね デラックスの分、大きい方もね、ものすごく背の高い大きい分でございます。30センチぐらい確かありましたもんね。このサイズでもね、このサイズの方が遊びやすい。場所も取れないしね。これ僕は 大, 大好きな怪獣なんですよね。これ欲しくて欲しくてね。沖縄っていうようなね、顔, 顔の怪獣ですよね。これ僕大好きです。本当に大好きで。可愛い可かいからね、犬みたい。ペットみたいでございます。これウルトラマンネクサスに登場した怪獣でございます。 まあまあ、これに、人気ありますもんね。で、これは再販の分ですね。ライブさんについておりません。あ時間がない。これ、ウルトラマンダイルナに登場した会社でございます。えーこ、これね、全然人気ありません。500円でもね、売れてませんね、まだね。なかなかっていうね。次はこちらでございます。ライバス、ライブスサーズじゃないんだけども、まあ、この怪獣でございます。に中国ではね、これの偽物いっぱい発売されております。 続いてこれ慌ててるとき名前が出てこないですすいませんこれねまさかまた再販されるとは思いませんでしたさあ続いてはバニラでございますバニラもねまさか再発売されるとは思わなかったびっくりしましたよバニラ発売されるなんてわおーって思いましたね次はノーバでございますノーバやっと発売されてよかったと思いましたねはずっとねアンケートに書いて書いていたんですよ 次はこちらでございます。時間がないぞ。この改造でございます。これをウルトラマン中国の分はね、ウルトラマンネオスとセットで売られております。さあ、ここね、次は、えー、こちらバニラとねコンビを組んでいる改造でございます。形はねレッドキングでございますねこれ。お金がない、予算がないということでね、この一スーツになりました。レッドキングを改造してね作ったわけでございます。 次はこの怪獣でございます。僕、この怪獣大好きでございます。第1系も欲しいんだけど、第1系は中国でしか、ね、発売されておりません。日本では発売されていません。俺、ダーマン銀河の時に出ました。あー時間がなくなった。すいません。残ってます。さあ、ちょっと早口になってしまいましたがね。えー、続きやっていきます。さあ、次これ、テレスドンでございます。テレスドによく入ってますね。メイクしているテレスドン、えー、3体目でございますね。ジャンク。 えー、ジャンクのね、紹介し始めてから3回目でございます。次はライバスターでございます。ライバスター。やっと名前を覚えましたよ。ライバスターでございます。これはね、雷の怪獣でございますね。怪獣という鳥って書いてますもんね。怪鳥でしたね、怪鳥で、えー、アーストロンでございます。これね、ウルチャマンサーガの時にね、装備化されましたもんね。18センチのね、装備化されましたね。 あれが確か初めてだと思いますね。ち、この小さいサイズになると可愛らし顔かっこいいっていう、一瞬ね、かっこいいなと思うんだけども、こう話してみると可愛く見えるんですよね。なんかペットのようにね、可愛く見えてしまいます。次はこちらでえー、デマイラーだったかな確。確かそうでしたよね。ウルトラマン X の時にね、初めて出ましたね。えー、これは再販の分ですね。 こ, こついいてないね。本当はついてるもんね。本当はついてるんだけど、これはついてないバージョンの分でございます。再販版、再販された方ですねで。次はこちら、ウルトラマンダイナに、ね、登場していた、これが温泉ですね。温泉が湧いて現れる怪獣でございます。まあ、神様のようなね、そういうような話でしたね。確か。僕、この怪獣好きなんですよ。 前の分はね、大きさが高かったんですよね、身長。ウルトラマンよりねた、2センチぐらい、2センチはないかな 1, ?1 センチぐらい高かったんですよね。だけど、今回の500サイズになったらウルトラマンより小さいんですよね。ウルトラマンより、これも1センチぐらい確か小さいはずですね。だからちょっと、このサイズに な, るなって嫌いになりましたね。かこの装備としてね、装備としてなんですけども。 で、顔はね、このキリッとしてかっこいい顔しております。前の、前の18センチの分はね、可愛らしい顔してましたもんね。今回はかっこいい顔になっております。キリッとした悪者っていうようなね、顔になっております。さあ、続いてはこちらでございます。ネロンガでございますね。ネロンガ。ネロンガ、これね、可愛い顔になっております。前はね、もうちょっと怖いような顔してたんだけども、この500サイズになってね、可愛い顔になりましたね。 あの、何だったっけフルファークじゃないね。どれかの限定です、ね、限定フィギュアで、うん、かわいい顔だったんだよねなん。ちょっと忘れたね。あのシリーズ、どのシリーズだったっけね次はこちらでございます。ヤマタのオロチじゃないねな。なんとかのオロチ、あの赤と青の分ね。これの、青の分でね、登場しましたね。 これはね、結構僕好きなんですよ。シンゴジラの、シンゴジラと似てますよね、第1系が、ね。シンゴジラの第1系は茶色でしたけどもね、こっちはグレーでございます。なかなかね、こう見るとね、可愛いんですよね。目 の, こあこの、この目ね、ほら、女の子みたいにまつげがあるんですよ。こういうところが好きだなと思います。 これ500円ぐらいですもんね、大体。金額言ってなかったね、一時的に。えー、次、パンドンでございます、パンドンね。パンドン、やっとね、えー、再販されましたというようなことでございます、パンドン。えー、これはですね、これはね、まだフリマとか見てるけど、出してる人がいないからわかんない。スピアネオメガスでございます、スピアネオメガス。えー、私ね、ここ この手の部分がね赤でその後剣になってるっていうここが私の好きなところでございます何、えー、でしょうねかっぱじゃないんだよななんか妖怪のようなねこ の, この部分ねこういう魚のねヒレがついてるっていうのがねまた好きな部分でございますさあ続いてはこちらでございます えー、名前が忘れました。ただティガーの怪獣でございます。ウルトラマンティガーに出ている怪獣でございます。これね、装備化されないかなってずっと思っちゃうんですよね。で、やっとね、装備化されたんですね。500シリーズになってね。なんで昔の18センチシリーズで装備化されなかったんだろうね。18センチシリーズの時はね、あのー、鳥の形でね、これ飛んでるバージョンね。 で発売されてますもんねこの足の部分がね、とんがってるんです。くーッとね。とんがった一本1本足でと が, とがった爪っていうね。そんなんで発売されてますもんね。あれあんまりね、あの、好きじゃないんですよね。あいなんか、いまいちね、遊びづらかった。<笑>遊びづらかったんだよね。だから天井から吊る し, 吊るしてるまんまなんだけどもさ。これね、18センチサイズが欲しいと思ってね。 まあ、あのー、中国では売られる、まあ、多分偽物なんだよねってもう調べてないからよくわかんないんだけど多分偽物だとは思うんだけども中国でね売、売られてい る, いるので18センチサイズね、えー、今度買おうと思っております次はこちらでございますこれ映画で出たもんねえっ、ー、となんだったっけジードかなウルトラマンジードの映画で確か出ましたね これ、神様、神様のようなね、存在で扱われてましたね。ウルトラマンコスモスのね、あの、映画にも、同じような、これに似たようなね、怪獣が現れましたもんね。あの、江島監督がやった作品ですね。バルタン星人が出てくる。あの、映画の文では、これに似たようなね、怪獣が出てきましたもんね。あれ 欲しかったんだけども、発売されなかった、装備化されなかったもんね。あれ、もう装備化されて欲しかった。あの会社何だったっけ名前。忘れたんだけども。これはね、えー、中国で30センチで売られてる。30センチの分が売られてる。これ、それもね、偽物ではあるんだよね。それは偽物ではあるんだけども、ただ、出来がものすごくいいんだよね。 偽物なんだ最近中国もね偽物っていうのね見分けがつきづらいようなね偽物が多いんだよねリアルものすごくリアルなんだよ本物に近いんだよねバンダイさんが作ってるんじゃないかなっていうぐらいも う, もうリアルに作られてるからさだんだんね偽物か本物かっていうの区別つかなくなってきてんだよねだからあのー、調べるのが大変なんだけども、 30センチのは一応あるので買いたいなと思っております。次はスフィアレッドキングでございます。スフィアレッドキング。えー。まあね、ここ黒、目の周りがね、目が青いでね、周りが黒っていうのがね、ここはいいですよね。あのプロ、プロレスラーの仮面みたいでね、なんかかっこいいなと思いますけども。プロレ今度はね、プロレスや、あ、プロレスやってるわ。<笑>やってるね。グレース人とは、 あれ、格闘だったもんね。格闘だからかな。だから顔も、格闘選手のようなね、格闘のあのマスクのような顔にしたのかな。わざとそこを狙ってやってんのかな。どうなんだろう。ちょっとプロレス系のね、プロレスのマスクのようなね、顔してんだよね。そこ狙ってんのかな。狙ってたかもしれないね。さあ、ということでね。 えー、数、えー、数えました。100、あの、数がね、多すぎてさ、ちょっと、あの、さすがに並べられないなと、並べるスペースがないな、っていうことでね、えー、こんな形で今日は終わらせていただきます。えー、数はですね、103体でした。103体いました。で、えー、金額は、2万2000円でございます。安いでしょ<笑> 今回はね、お得に買い物ができました。よかったです。ありがとうございます。や、山にね、こうなってるからね、なかなかね、で、ジャンクって書いてあるからね、みんな怖がってね、結構高い金額にせしなかったんだよね。特に、あの、一般のストアじゃなくて、一般の人がね、やってたから、やってた分だからね、ジャンク扱いで売りますというようなね、説明書きで書かれていたんですよね。だから、 まあみんな心配だからね、一般の人だしね、っていうのもあって、うん、あんまり高くね、ならなかったからね、今回はラッキーだったなと思います。たまにね、こういうのがあるんですよ。だからね、やめられないんですよね。しょっちゅう買ってしまうわけでございます。中学の時からね、中学の時もっとひどかった。買い方がひどくってね、よく親に怒られてましたね。毎日のように怒られてきたんですよ。毎日2、3個ね、 怒られてくるもんだからさ、さすがに怒られてましたね<笑>。さあ、ということで、またお会いいたしましょう。ごきげんよう。